弾力あるタイですけどちょっと皮目に皮みたいなのもありますねこれは美味しそうですではいただきます弾力もあって満足感がありおつまみにもいいですねオピニオンとして弾力があり旨味が効いていて塩もよく合っていて美味しいですねただ。